はいどうも水溜りボンドですお願いしますはいトビーです大川駅渋谷から電車で3時間ぐらいだよねはい静岡県の時いや大変でした今日もなあ富士山見えないっすねいや<笑>夜だよ<笑>夜だからですよ<笑>今回のリクエスト<笑>ベイミタンハートさんね静岡にある鬼ヶ島ってエビ料理屋さんがおすすめですジャンボエビフライが食べられますちょっと食べに行きたいと思います 聞いて、石。はい、めちゃめちゃ暗い道が。真っ暗です。<笑>終電何時。<笑>終電十時です。<笑>やばっ。今日どうやって帰りますか。<笑><笑>やだよ、泊まり絶対やだよ、俺。ちょっと不安になってきたんですけど。本当だよ。干<笑>物屋さんがあるぞ。ああ、そうですね。でも、今日はエビなんでいや。だから、干<笑>物まあまあ近いだろエビに。<笑>あ、でも、今日はエビです。<笑>いや、分かってる バックあるな。ああ、でも、<笑>今日はエビなんで。だだった<笑>うるせえそれ。<笑>あれじゃない。見える。ええ、ちょっと待ってください。ズームします。見えるかな。<笑>光って見えないじゃねえか。<笑>はい、着きました。ここね。なんかたくさん、なんか。 取り上げられてるらしい、メディアに。こういうことだよね。はい、どういうことだ。<笑>どういうことだじゃあ行きましょう。はい。えっと、まず、これね、テレビでも紹介されてたらしい。大エビ天丼。これね、はい、これすごい大きいらしい。スーパージャンボエビフライ、いし。どのエビでいく。ああ、えっと、敵カツ丼でお願いします。<笑> シィッがずっとさ「はい、いやいや今日エビなんで」ってさ<笑>言っててさ、はい、い急に<笑>敵カツ丼食おうとしてんじゃんちょっとエビ食べらんなくて<笑><笑>お母さんに言われたんでしょアレルギーってことにしなさいあそういう嘘つけって言われてます<笑><笑><笑>はいということでいやすごいぞこれ思ってたのの何倍もすごいぞ多分<笑>美味しそう美味しそうですいや嘘じゃん<笑>あなただけは嘘じゃんそれは見てますねはいこれ 携帯<笑>携帯2つ分だからねジャンボエビフライこのさっきのやつと同じぐらいだけど頭ついてないって考えたらすごくない面積いってほら4枚ぐらい<笑><笑>アイボン4枚ぐらい<笑>いただきます頭すごいわ、ね、いや重いもんだっても う, もうずっしりしてるもんうわこれ夢だったわ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 いや、水だろう。乾杯しよう。とりあえず。はい。お疲れ。お疲れ様です。いや、乾杯したじゃん。いや、あなたも、あ, あなたも乾杯したじゃん、今。水です。水だよな。完全に水だったわ今。水です。です<笑>ちょっとなんかレモンのな。レモンのしワみたいな。のを感じる水。すごい美味しいですね。ね<笑>もうタレが美味しいから、それご飯に合うの。うわ、ご飯に合う。うん。 えー、いやもうこれ主食でいいわ主食だったわ<笑><笑>まだエビフライが残ってますまだエビフライ食べるか特製、はい、のタルタルソースらしいですこれをこのでっかいのにかけていくわけですよいや幸せだなこれはエビフライナイフとフォークで食う日来ると思わなかったわうんすごいな<笑>いやほんとだってとんかつぐらいの大きさだもんなこの大きさだよ いや、エビフライだとは思えないよいい音です1匹だと思わないもんこれがいや、すごいわサクサクだねカラッと揚がってて食べやすいご飯にも合うしなんかその重たい感じは一切しないおいしい<笑>正解出たわおい<笑>しいの正解らしいいやこれも絶対おいしいわいや、うまそういただきます ワサビつけすぎじゃない大丈夫<笑>いやそうなるわ大丈夫イチ大丈夫<笑>いやちょっと引きずってない<笑>え今わさびどうだった しょうみです。ええ、嘘じゃん。嘘じゃん。幸せそうになってんじゃん。いや、美味しいです、ね。あ美味しそうだね。めちゃめちゃ美味しいです。ええ、チャームシが世界で一番好きだから。ああ、そうなんですか。うん、エビよりも好き。<笑>ダメじゃないですか。いやでも、エビ入ってるからね、このチャームシ。はい、そんなチャームシある。初めて見ました。<笑>チャームシ美味しい。食べ終わんの早くないですか。<笑><笑> シャーム酒は正式な飲み物だからないやいや違いますようん、あの議論の余地ないわシ、ね、うん、全然食えちゃうよ結構多かったですけどうんシ寝ヶ島って名前もかっこいいよね<笑><笑><笑>いやこれ、最後うわう美味しかったいやもうめちゃめちゃ綺麗に食べましたねシ<笑><当に><笑>ぜひね、寝ヶ島さん 見てみてくださいフィッシュも美味しかったでしょいや、美味しかったです肉も美味しいんだよね美味しいですあと、レモンサーも美味しいぞっていうね水じゃないんですか w <笑><笑>はい、ということでじゃあえっとまたあの僕の Twitter のアカウントここに書いておくので<笑>食レポしてほしい店があったら写真と店名と場所を添付して僕にリプで送ってくださいはい、ということでじゃあ今日もサブチャンネルでしたありがとうございました